阿蘇医療センターだより番外編研修医インタビュー研修として阿蘇医療センターを訪れた研修医のインタビューをお届けします、まあ、阿蘇は小さい頃から、まあ、旅行の時とかによく行っていた地域なので、まあ、少しなじみあったんですけれども、まあ、実際その観光以外で、まあ、自分がその地に住み着いて。 まあ、どういうところなのかっていうのは全くイメージがわかなかったですしまあその高齢者の方も多いだろうし麻生、まあ、医療センター自体がですねジの拠点病院として活躍しておられ た, おられたので私はちょっと麻生医療センターで研修させていただこうと思いました私最初に麻生医療センターに来た時は体調を少し崩していまして、まあ、その耳が聞こえなくなる鼻づまりが先行して耳が聞こえなくなったんですけども まあ、そんな中でも麻生医療センターのスタッフの方々がですね、まあ、優しく関わってくださって、まあ、あんまり無理はしない感じで初日からのスタートを切ったんですけれども、まあ、そういう人の温かさにも触れましたねまた患者さんと話している時もですね、まあ、患者さんが入ってくるなり名前の札を見て「あ中村祐樹先生ね覚えたからねよろしくお願いしますね」ってもう最初から笑顔で入ってきてくださって。 まあ、そういう時はですね。あなんか地域医療の温かさっていうものを感じました。いいうん、いやっぱりその通りすがる時にですね。まあ、挨拶は基本としてなんですけれども、うん、もう皆さんが気軽に挨拶してくださって。まあだいたい笑顔で接、ね、してくださるので、まあ、あとこちらからナースさんとかに頼み事する時とか。 ちょっと最初来た時道が分からなくて受付の方とかに道を聞いたりするときもですねもう優しく「ああ新しく来た検証の先生かな」みたいな感じで接してくださって本当僕の描く地域医療の何かふわっとした温かさみたいなものを病院全体から感じましたね宿舎を貸していただきましてですね結構広い内装で部屋が1 2 3 4つぐらいかな、体感4つぐらいあったんですけど広すぎてです、ねまあ、ほとんど1つしか使ってなかった状況なんですけれども、まあ、そんな中その寝心地も良かったですしあと、朝はですね、その夕方と朝涼しくてもう熊本市内40度超えてるとか言って、まあ、その間、病院にいるので少し自分は分からないんですけど、まあ、夕方も25度、6度とかで私、ちょっとランニングも趣味なので。うん 夕方とか走ったりしてたんですけれどとても走りやすい状況でですねとても住みやすいいとところだなと思いました、ねまあここの麻生医療センターはスタッフの方が少し医療者の方が少ないんですけれどもその分ですね自分一人にですねだいぶ仕事ができる機会が増えて100番ピッチっていう救急車の。 担当するピッチをです、ね、持たされて日常の救急車はほとんど1人でファーストタッチをすることができるという点でとてもよかったです。うん、またあと顔を問わずですね、うんまあ、内科脳神経外科外科いろいろありますけれども、まあ、その垣根を越えて内視鏡上部消化管内視鏡検査だったり傷の総処置だったりとかもうさまざまなことをもう幅広く 手厚い先生方との補助があってできるので間違いなく初期研修にお勧めできるとところだと思いますやっぱりここの地域医療に来た経験を生かすとですね波、まあ の, の診療所や上山診療所にも行かせていただいて、まあ、そこでその拠点病院にですね送る側の立場をちょっと考えることがあって、まあ、今まではですね、まあ、拠点病院ですから研修していなかったので受ける側だったんですけれども。 その送る側がどんな心境で送ってくるのか、まあ、やむにやまれん事情で送ってくるという立場を経験した上で、まあ、そういうことを理解して、まあ、自分がしっかり受けられるような医者になりたいと思っております。